それでは会場のお客様と、よそこいのチームの皆様の夢や希望が実現しますことを、メンバー一同心より願いまして、青春参加、踊らさせていただきますどうぞよろししくお願いします。 響けーチー届け you <laughs> DICK Okay. <laughs> 街道よさこいソーランに使用されるよさこいチームの皆様大賞、そして各賞を取られることを心より応援しております。頑張ってくださ い, 頑張ってください 一度大きな拍手をお願いします。素敵な応援